本日長崎鉄道会津広間をでもお着でいただきまして誠にありがとうございました。今年もお忘れ物をご存じするようお待ちください。会津園戸小出口、会津神戸小出口でございます。この口は左側です。 こちら、会津高原プラザ憩いの家さんで出している3種合体麺といううどんとそばとラーメンが全部同じ丼の中に入っている麺があるらしいんでそれをいただきたいなと思います。 会津橘終辺でございます。これが地域に変わ なんか今回のお部屋です。 これが湯の神温泉駅の駅舎ですねこれから大内宿駅のバスに乗ります大内宿やっと作ることができました 見てください大内宿のすべて が, こ, がここから見渡すことができますこちらの本家玉屋さんでねバいただいていきます 再び井上温泉駅に戻ってきました。次の電車に乗って、ちょっと手前の駅に向かいたいなと思います。 塔のへつり駅やってきました近くまで行ってみたいと思いますやってきましたここが塔のへつりですで冬場は富士見橋の手前までしか行くことができないそうですなんですけどもすぐ近くに展望台が塔のへつり全体を見ることができると思うので見に行きたいと思います展望台にやってきました展望台から見える景色こんな感じになっています you 会<音楽>津川口駅到着しましたいやーそれにしてもびっくりしました見てくださいこの眺望花見川がゆったり流れている壮大な景色を見ることができる素晴らしいロケーションです<音楽> 本来であれば、三つの橋が10年以上前の集中豪雨で流されてしまっているので、すべてお見せするのがやるべきことだと思うんですけれども、スケジュールの都合上、三つの橋をレポートするだけの時間的余裕を持ち合わせていないんですね。なので、大五只見川橋梁の復旧具合だけでもお見せできればなと思っています。 工事を終えて新しくなった第五只見川橋梁です。 現在地なんですが東武鉄道のの終点の新藤原駅にいます実を言うとここで通る予定はなかったんです予期せぬ不運が2つ重なりましてまずは東武鉄道の特急リバティの特急券満席だったために確保できなかったんですさらに不運が重なりまして東武鉄道の五反野駅周辺で人身事故があったということで特急リバティがずっと止まったままです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 こちらは2日間宿泊利用させていただくお部屋です。 展望列車に乗車したいと思います。<タッ> 13時30分の連絡です。かわりまして、静岡は、北方方面、三日線下り、戸田和行き、御利用のお客様は、方向の階段を上りまして、観測点より、13時37分の連絡です。今日は、会津若松から北方から、会津若松へとなります。ご注意ください。<音声>本日は、会津鉄道トロッコ列車、会ロ若松加店をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。 わくやまど、ことし意くださいませんようご注意ください。では 何たる偶然でしょうか半年ぶりに再会しました SL 万越物語「C57 貴婦人」に出会いました。 ショの1回も同士に帰ったような気分にさせてくれたんですけれども、どんな体験ができるのか本当に楽しみなので、ゆっくり並んでみたいと思います。 図書室の内部こんな感じになっています。最後に、五六年生の教室見て回りたいと思います。 you